Es viernes de Nishiok. Ay, Dios. Cada semana lo mismo, hijo de Spud. Es increíble cómo esperamos toda una semana re contentos para tres minutos de episodio. Y con orgullo. ¡Curú, curú, curú! ¡Buena play! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Torota! Uy, yo le quiero una de esas. No, para. ¿Una de esas? ¿No? de ¡Sinke y sujer! t r u n p p le s tengo que dar e la mano. ¡Muy bien! esas? u ¡Asombré! ちゃんも一緒に遊ぼうはやるわもちろんやるランチトランプが得意よ見なさいこのカードさばきすごーいじゃあ次は何で遊ぼうかランドちゃんは好きなゲームあるそうねトリティアとかピラミッドとかトランプタワーを作るとかせっかくだからみんなで遊べるやつにしない ババで勝負よ誰がジョーカーを持っているのかしらどうでしょうカラコセサン。コカラコセコエソ。それじゃあ、ユウどうかな、Uy. カスミがしいわね。ていうか、思ってても い, いませんよ。うんジョーカーよ。ジョーカーを引いたわ。さあ、奪ってみなさい。 できるもののならね先輩、ババルルール知ってますアガリです残るは歩 やっぱり最後までジョーカーを持っていたのはランジュだったわねなんで負けたのに勝ち誇ってるのさそれじゃあ次は何のゲームにしましょうか大富豪やりたーいもう一度ババ抜きもやりたいですその前に私たちと入れ替えシアッティもねありがとうございます、はあ、よし負けないぞーリナちゃんボード頑張る、はあ、かなたちゃんも頑張っちゃうぞーじゃあ私が変わりますやっぱり 特別なカードはいつも一人ぼっちなのねランジュランジュおーっとーそんなところにもう一枚ジョーカーがーゃょーんぐるぐるぐるぐるぐるーガシャンあ、ランジュちゃん、カードが揃ったよはい<笑>。ランジュあがれた ¡Suscríbete al a No canal! entendí, carajo. Esta vez sí que no entendí un carajo. Podría jugar s h o g i y iba a entender más de lo que estaban jugando con las cartas. Ni siquiera es jugar el truco. q u torida q e nadie la veía yo! Ahora sí está el timing.、Ah, de verdad, toda una semana para tres,、eh, tres minutos y medio. ¡Qué hijo de mil! Put ¡Qué fácil se va la vida, no? Tipo, esperas toda una semana para esto y. ¿Y después qué haces? Y esperas otra semana. ¡Ja, ja, ja! <risa> ¡Se <¡Soy> llorará! ¡Qué torida <risa>、ah, que n a n t e la veía yo!